キングプリンス平野ノ仕の主演で約16年ぶりにリメイクされた。放送前、ネット上では、主演は山 P しか考えられない。山 P で続編作ればいいじゃん。と、平野にとっては耳を塞ぎたくなるような声が相次いだものの、いざ始まってみると、平野さんでも違和感なく成立してたから驚いた。主役の平野さん、役にはまってるし、演技がうまくてびっくり。 と、平野を賛辞する視聴者も少なくない。同作が、プライム隊のレンドラ単独発主演となる平野だが、その演技にはどんな特徴があるのだろうか。現在、エイベックスアーティストアカデミーのシアター総合コースディレクターとして演技講師も務める演出家で俳優の秋草るいこしに、黒詐欺の第一話を見てもらい、解説してもらった。 平野紫耀・よ越英一郎の神話目線に、注目まず、なかなか、難しい役だなと、いう印象が強かったですです。なぜなら第一話の中だけでも、情けない感じのサラリーマン風の男、外国人、記者と偽って近づく詐欺師、コンサルの営業マン、高校時代の自分、その自分、他にもあったかも と役所が多数あり、しかも黒崎が詐欺のために演じているという設定である、ため劇中劇の感覚で演じ分けなければならないのではないかと察します。ドラマや映画などの映像作品は、大概、撮影順がストーリーの通りではありません。 そのため、平野さんは撮影のたびに、今、自分はどんな設定の黒崎か、ということを混乱しないようにするのが大変だったのではないでしょうか。そして、そんな平野さんの演技に関してですが、率直な感想として、平野さん、大人になったなから、と思いました、章。以前、才蔵ゾウ ー, ーマン、で、生徒が人生をやり直せる学校。 日本テレビ系24時間テレビ、うちで昨年放送された平野主演ドラマでの平野さんの演技を解説をさせていただいたのですが、その頃と比べると良い感じの大人の色気が出てきましたよねから、今となっては高校生役に少し無理を感じるほどの渋さがあります。小。良いことです。褒めているんです。これからもっと渋い大人の役も期待できます。 特に第一話で注目していただきたいシーンは、船越英一郎さん演じる吉川新喜と二人で飲み屋で話す場面。吉川がどのように詐欺師に騙されてしまったのか、黒崎がズバズバと暴いていく容赦のないシーンです。二人はご飯を食べながら話していますが、目をあまり合わせず、勘を置かずにセリフを言い続けています。 黒崎は相手に介入しすぎず、話をすべて聞かなくても、大体いい手口はわかっている、といった態度で、感情的に発言しない様子が現れていますよね。キング、リンチェプリンスヒーローのよう詐欺師役にしては体格が良すぎすぎ加えて、最後に黒崎がゆっくり目を逸らすことで、過去に自分の身に起きたことを思い出し、感情が揺れたことを表現されています。 繊細な仕事ができるようになって、平野さん、やはり大人になりましたねから、小。移転、気になる点を挙げるとすれば、体格が良すぎるところでしょうか。まるでアスリートのような体格の良さで、平野さんは本業であるパフォーマーとしての素晴らしいプロ意識を持っていらっしゃるのだなと感心させられました。しかし、俳優が本業の方たちは、役作りで体型を変化させています。 今回のように、いろいろな人物にカメレオンのように化ける詐欺師役の場合、あまり体型に個性がない方が良いと思います。こんなに美形でマッチョな人は、一度会ったら印象が強すぎて、すぐに足がついてしまいそう。まあ、そこはフィクションのドラマですので、細かいことは気にせず、いろいろな役を演じるマッチョで、チョイシブが平野さんを楽しんでご覧になると良いと思います。 秋草類子の最新情報12月8日から11日奈良県にて奈良町の民泊やゲストハウスを使った宿泊型演劇を作演出。ぜひ冬の旅行の思い出にお芝居を体験しに来てください。街の記憶を演劇にします。詳細は HP をご覧ください。h t t p s w w w l u c o m